あ、いいのですうと、んうん、はないかなぁ。うん お金欲しいですね<笑>うんこれ YouTube で稼げるって難しいですねうんなんか 誰も帰るもお金かかるしね。うん 今ですねこれやってるんですけれども<笑>時間かかっちゃって同じこの携帯ですこれ緑色でこちらこちらも今使用しています だから2台持ってるんですけれどもパソコンもですねもう1台ちょっと購入して待ち状態なんですけれどもうんうん<笑> まあ、あのこの YouTube でですね収益化ができるっていううんことでですねあのまあ去年去年あたりからですねあの始めたんですけれどもなんかブログでもその収益化ができる っていうようよなその動画がです、ね、載ってたんですけれどもそのブログを見て見るだけでなんか収益化になるとかっていうのをですねちょっとちらっと見たんですけれども画面だけねあの中身は見てないんですけどなんかそういうのもねあるらしいですし。 ちょっとそれもね、あのー、調べての、調べてみようかなという感じであの、うん、それもね、ちょっとね、内容によってはなんでしょうね、多分 うん、まだまだ待ってませんねこれうん、うん、まあとりあえずそんな感じでちょっとこれもね編集してみましょうかね